So I'm Back l e t s watch another video. I'm just looking at video. さあ お金を入れたカウンーを開始気持ちよさそうにマッサージを受ける青年しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだこ<笑><笑>のワンタッチのマッサ壁ジは壁に返りいきなり白銀の世界に放り出されてしまうのだ Thank <laughs> you. 映画館のステージになぜかネットブロガーは幽霊たちが襲いかかります。<笑><笑><笑> とそこへ。 I don't know. Oh. All right. <laughs> 落をあらわにする中確かに落とし穴はなかったが い、ね、るって言えばいるんですけど。 何を言ったんだ<行け><笑> リフト終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろすお金を入れたカウントダウン開始おお正お誰だおおおにおおおおおおおっおおおおおおおおおおおおおだおおおお 大しかしこれはかなりのスピードが出ているということは見事大事な成功そのまま続くし直角誰もいないゲレンデに彼の叫び声がこだましクレイジーオント a s e